ステップ1キュー t ットーテンビットだったら2つの状況は可能です。ビットは0になるか1になる。0だったらそれが 100%0 と言えます。1だったらそれが 100%1 と言えます。量子ビットだったら、つまりキュービットと呼びますけれども、 ゼロの状況と位置の状態もありますけれども、それが1 0 0ロの状態もありますし、それだったら、この記号の中には書きます。このアングルバラケットの中。あとは位置の状態だったら、それも位置はこのアングルバラケットの中には書きますが、それが1 0 0置の状態です。ですが、それだけじゃなくて、 それの間の状態も可能です。例えば、50%0 の状態、プラス 50% の1の状態。それだったら、こういうふうには書きますけれども、これは、重ね合わせと言います。その重ね合わせの状況だったら、それは、後天ののットにはできないですよね。この記号、この書き方をもう少し説明しましょう。これは、 ディラックノーテーションと言います。この左側に書いてある状態は、これは ψ の状態と言いますけれども、ψ イ, イクルアルファかけるゼ0プラスベータかける1と読みます。これはケットノーテーションと言います。これがケット記号。この0と1は、 ベースステイト、つまり期待ベクトルです。このアルファとベータは l i t y amplitudes つまり確率振幅です。これは複層数にはなるは可能です。これは正規化しなければなりませんので、絶対アルファの事情プラス絶対ベータの事情イクル しなななければならないもう一つの表示の仕方としては、ブロック Q といいます。このブロック Q は1つのキューットの状態を表示できます。これは2つの角度を使えるんですが、これがシータの角度とファイの角度で、このファイの状態を書きます。そうすると、 プサイの状態イコールコサイン2分のファイかける0の状態プラスこの E の i ファイの書き方かけるサインの下の2分の1の1の状態です。この E の i ファイはこれがフェーズあるいはイソと言います。これは 一つのキューベットはこの二つの角度で定義しますけれども、もう一つの言い方にすると、三次元の Q なので、X 軸、Y 軸、Z 軸も使えます。その、Z 軸は縦のところなんですけれども、0の状態は、えっと、ブロック Q の一番上のところ。1の状態は、 ブロック9の一番下のところにあります。そうすると、X 軸は赤道にあるんですけれども、その赤の と, ところ に, には、えっと、前の方と後ろの方 に, にはなります。前の方のところにはプラスの状態と言います。後ろのところはマイナスの状態と言います。なぜこれがプラスとマイナスの状態に と, というのはと、こういうふうに書きます。これが0。 えー、と0と1じゃなくて、この、ケットノーテーションの中には、プラスとマイナスを書きます。そうすると、と、これは、0プラス1の状態、あるいは0マイナス1の状態になります。すると、正規化しなければなりませんので、ルート2分の1を書きます。そうすると、と、その正規化は守れるでしょう。 続きで、y の軸 だ, だ, だ, だったら、えっと、プラス i とマイナス i と, と言います。それが先 の, のところの、の、ファイの角度で、それは、位相は変更します。状態を書きますと、さっきと同じプラスとマイナスの状態で、0、えっと、ゼロプラス1なんですけれども、間は、えっと、 0とプラスだけじゃなくてかける i になります。これは先の位相です。そうすると、これがプラスマイナス i の状態で、でそれが、が、y 軸 の, のと右と左 の, のところにはあります。これは一つのキュービットだけなんですが、これが複数のキュービットには使えない表示の仕方です。